では、解放体操をじっくり伸ばしと、ふわふわ緩めるを、えー、通してやっていきたいと思います。はい。体幹の前後からやっていきます。はい。えー、骨盤を反らして、胸を反らして、首を倒していきます。はい。1、2、3、4、5、6、七8、9、10。はい。えー、開きます。1、2、3、4、5、6、 8, 9, 1はい。えー。いきます。1、2、3、4、5、6、1、8、9、10。はい。戻して一息つきます。1、2、3、4、5、6、1、8、9、10。はい。丸めていきます。 骨盤と胸と丸めていきます。1、2、3、4、5、6、1、8、9、はい、ええ。開けます。1、2、3、4、5、6、1、8、9、はい、ええ。いきます。1、2、3、 5 6 1 8 9 10はい、戻して、ひとやついきます。1、2、3、4、5、6、8、9、10。はい、では、エり方ッをお持ちでやります。はい、6番頭を向い動かします。はい、1、2、3、4、5、6、 8, 9, 入って、1、はい、では行きます。1、2、3、4、5、6、1、8、9、はい、1、行きます。1、2、3、4、5、6、8、9、はい、で好きまーす。1、2、 4、5、6、7、8、9 10はい、体幹の作用をやっていきます。はいえー、骨盤とを上手を動かしていきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、吸ってキ。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。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 はい、1、2、3、4、5、6、1、8、9、10、はい、1、1、いきます。1、2、3、4、5、6、1、8、9、10、はい、1、いきます。1、2、3、4、5、6、1、 はい、戻して、ひた息つきまーす。1、2、3、4、5、6、1、8、9、10。はい、やり方をやります。はい、骨盤と胸と首。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ステージ。 いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい。で、いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい。で、着きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、 はい。じゃあ体幹ねじっていきます。はい。えー、骨盤、胸と首ですね。はい。1、2、3、4、5、6、七、8、9、10。はい。で、えーす。いきます。1、2、3、4、5、6、七、8、9、10。はい。で、えーす。 つきます。1、2、3、4、5、6、1、8、9、10。はい、期待つきまーす。1、2、3、4、5、6、1、8、9、10。反対。2番目首はい。1、2、3、4、5、6、1、8、 はい。で、えー、いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい。で、えー、いきます。1、2、3、4、5、6、はい。で、いきます。1、8、9、はい。行きます。1、2、 8 9 10はい、やり方をやっていきます。はい、骨盤と胸いいですね。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ステーいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ステージ。 はい、二、三、四、五、六、一、八、九、はい、二、三、四、五、六、一、八、九、はい、手は胸と腕全体をやっていきます。はい、胸すり上げて、指を組んで返して、指を倒していきます。はい、一、 に、さん、ひ、ご、よく、いち、はち、はい、せーき。いきます。1 2 3さ5 6 7よく、いはい、ステい、ーき。いきます。1 2 3 4 5 6 7 8 9 はい、いただきます。1、2、3、4、5、6、1、8、9。9はい、丸めまーす。胸と指で返して首倒していきます。1、2、3、4、5、6、1、8、9。9はい、でー行いきます。1、2、3、4、 5、六、七、八、九、はい、えー。いきます。一、二、三、四、五、六、七、八、九、はい、で、いきます。一、二、三、四、五、六、七、八、九。 はい。やか方をやっていきまーす。はい。ユニット指、首をコントロールしていきまーす。はい。1 2, 3, 4, 6, 8, 9,、2、3、4、5、6、1、8、9、1はい。でー。いきます。1、2、3、4、5、6、1、8、9。はい。でー。 きますはい。1、2、3、4、5、6、七、8、9、10。はい。いただ行きます。1、2、3、4、5、6、1、8、9、10。はい。足裏合わせて座って骨盤を起こしていきます。はい。一、二、三。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 はい。振り戻して、いきまーす。1、2、3、4、5、6、1、8、9、はい。では、骨盤を丸めていきまーす。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい。でーす。いきます。1、2、3、4、 5、6、1、8、9、10。はい。えー。いきます。1、2、3、4、5、6、1、8、9、10。はい。ゆっくり戻してリラックスさせます。1、2、3、4、5、6、1、8、9、10。はい。じゃあ、レンカをやっていきます。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 はい。行きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい。では、ふわふわゆるみを通し て, やていきます。はい。頭っていきます。はい。2、2、3、4、5、はい。7、1、2、 三、四、五、六、七、八、五、はい、じゃあ体幹を入らしていきます。はい。一、二、二、三、四、一、五、五。はい、たらー一、二、三、四、五、六、七、八、五、十。はい。 では、手を振っていきます。はい。1、2、2 3、4、5、はい。だらん。2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい。手を変えます。はい。1、2、3、2 4、5 5、はい、たらーん、1、2、3、4、5、6、1、8、2、1。はい、では足振っていきます。はい、1、2、2、3、4、4、5、はい、たらん、1、2、3、4、5、6、7、8、 はい、押し替はいししししししし、はい、1、2、3、はい、はい、お疲れ様でした。